じゃあ次、人かなネーム、戦艦さんから頂きました。ありがとうございます。かなさん、もふもふ、もふもふ、ご結婚おめでとうございます。ニュースをきっかけに久しぶりにラジオ配置を投稿いたしました。こんなことがあるんですね。嬉しいですね。私事ですが、4年前に就職いたしまして、忙しさでラジオを聞く習慣がいつの間にかなくなっておりました。そうよね、なかなか。 自分で時間見つけないとラジオ聞けないですよね。久方ぶりにアニメや吹き替え以外のカナさんの声を聞き、懐かしさと祝福の思いが込み上がり、いつの間にか涙ぐんでおります。本当におめでとうございます。お祝いの気持ちとともに、自分もいつの間にか20代後半に差し掛かり、 結婚や将来について考えるようになりました。実は半年ほど前に彼女ができて幸せ到来のはずだったんですが、えー、遠方に住んでいることもあり、コロナの影響で3ヶ月ほど会えず、あそうだったんだ。長く LINE だけでやりとりしていました。今は会えるようになりましたが、まだ少し気持ち的にも距離がある感じです。うん。かなさんが、健章くんと、えー、将来を考えるようになったきっかけとかはありますか<笑> <笑>私が選選んんんだだよね<笑>でそれ選ん で, <笑> で, 私 自, 分で<笑><笑>自分で選んであ れ, あれって思って<笑><笑>これをいわゆるんだったよねと思って<笑>ああーびっくりしたなんかすごい顔が赤くなってきた<笑><笑>何が何がちょっとびっくり最後の質問ですか<笑>そうそうそう<笑>最後の質問こんなのあったっけと思ってええ顔がなったきっかけ<笑>そうですねなんかねああのところが にねあのあ私大事にされてるなっていう<笑>瞬間があったあ恥ずかしいやめだやめだ<笑>こんなおのろけラジオ誰が聞きたいんだそ<笑>やめだやめだもう終わりですあーもうやだこういうのはねなれないですねなんか ねうん、あると思いますよ。今後もそういうのね。ありますか。その度に正直に答えなきゃいけないんですか。え<笑><笑>、その時に嘘をつく企画とかやります。ああ、いい<笑><笑><笑>な。なんか複雑な、複雑なコーナーになりそうなんで、やめましょうね。はい。はい